走行中にバックミラーがこう僕は緩んでしまってグラグラになってしまった時工具を使わないで仮止めする方法ですここにあるロックナットがですねダブルになっているタイプは あ, のあまり緩まないんですけどもこういったシングルタイプのものは振動やましめを忘れていると走行中に緩んでしまうことがありますお方などで 工具を取り出して本締めする前にですね一旦指先で締めて安全なところへ移動してから工具を使って本締めするようにすると良いと思います方法なんですけども、えー、このグラグラしているネジを少しこの手前側に倒しましてこのロックナットを締め込みますそして、えー 進行方向に向かって回すと閉まりますこの閉まる加減は位置はですね何度かここを回しながらですねちょうどいいところに持っていってくださいはいこれでとりあえず仮止めができましたここを閉めて位置を合わせて手前から進行方向に回すアームを進行方向に回すだけです 安全なところへ移動してから、えー、本工具を使って本締めしてください。